元元の元のだけに美味しくないわけじゃないとは思いますがうんとこんな感じですね、まあ、中身は純粋なピザサンドですねでこれ開けたら間違いなくたれ出てくるパターンなのでこのままいきますねではいただきます ね、<笑>やっぱり元がピザなのでチーズが本当に濃厚になでしたね噛んだ瞬間に濃厚なチーズが口の中に入ってみたあとからなんだろう香辛料というか胡椒というかそういうピリリとした刺激がちょっぴりきますねこれが通常のピザとは違うアクセントを引き出していてとっても美いしかったです